健康増進施設ホロルノユ様提供皆様の健康と幸せをお祈り申します六毛玉一発<笑>一般財団法人日本自動車研究所城里テニストコース様提供 ごぼう玉一発<笑>石川畳店様提供皆様の健康を願ってご坊玉一発<笑> 自動車整備工場様提供交通事故のない社会を願って五合玉一発笠間さカントリークラブ提供五合玉一発 城里町保護司会様提供地球から犯罪撲滅を願って5号玉一発<ス>青木鉄工様提供工事安全祈願6号玉一発<ス><ス><ス> 加藤義実様岩下俊夫様提供孫たちの健やかな成長を願って七号玉一杯<音声><音声>茨城工区生活協同組合様提供食卓を笑顔に。 地球を豊かに、誰からも頼られる生協へ、七合玉一発。コ<ス>ージテック川辺株式会社様、生協七合玉一発。<ス><ス><ス> 水戸農業協同組合城北支店桂支店様提供八号玉一発。